LED は満滅する、うん、ま、チカチカチカとここああ。リードスイッチね。はいはい、リードスイッチリードスイッチが近づけば、こう、まあ、スイッチを入れるとする、うんで。さらにあのペットボトルのキャップへ立たせると、うんで。離れればオフで惰性で回って、うん、ほら、引きが大きい。と、点滅するえっ、うんえっと。リードスイッチとハンドスピナーを用いた。教材っていうんですか、うん、の、えー、紹介。 でまあ、今ここにちょっとこれ見えないか外すとこうなふうに、えー、といろいろ設計が書いてあるんですけど、うん、リードスイッチ の, そのオンオフっていうのがまあ確認しづらいっていうことでこの LED を回路に組み込んで、うんまあ、オンオフを、うん、リードスイッチっていうのはあ今ここちょっと見えにくいけど見にくいけどリードスイッチねはい、はい、リードスイッチなんですけど、うん、これにまあこういう磁石が近づけば、うん、これ今あのスイッチがオンになって、うん、中にこう 接触するところなんだよね金属板があって、ねはいまあ、近づけばオンになる、うん、そうするとオンになると電流が流れて、えー、とは磁石が離れるとオフになって電流が流れなくなると、うん、断続的に電流を流すことができるっていうものです、うんね、ちょっといつだとかね数年前に流行ったそうですねこれさぐぐ、はい、ぐるぐるぐるっってずっと回し続けらればいいんだよねまあ普通はまあ回したら止まるんですけ ど,、ねうん、そ, けどそれを これをまあこの電磁石とあとこれ外側に磁石がついてるんですけど、うん、この反発と引き合う力を利 用, 利用して回転を持続させようってことだよね。うん、なんとの回路見てて分かるからさ電磁石を入れると電気が流れる、はいはい、ででこ今ここリードスイッチがあって、うん、磁石が近づけばオンになって流れて。うん 離れればオフでで惰性回ってっててう、うん、またそれを繰り返すわけだねそれを実現してるのがこいつ電実だけですね で, すで実際に、はいえー、とそこに回路に電気を流してみてくださいはいじゃあロー、うん、スイッチをオンにするとこれで今もう流れてるんですけど、はい、これで軽く回すと多少ちょっとこう調整する必要があったりするわけだよねあ、まあ、そで電子のね距離感向きとか距離とか、ね、角度っていうのはいろいろあるんですけど、うん、今これほんのちょっとしか触ってなくて うんまあ、ずっと勝手に回転すると、うん、じゃあ本質的にはそういうとこなんだけどなんかライトがあ、ね、LED がチカチカしてるけどなんか LED はまあ通常は点灯するんですけど今このリードスイッチでオンオフが繰り返されることによって点滅していると、うん、こうやって今つなげて、うんはい、回転させると点滅する、うんうん、で今ちょっと速くなるんで1回離す、うんうんうん このリードスイッチの役割、まあ、磁石がく近づくとオンで離れるとオフっていう性質をこの LED の点滅で確認できるとちょっと速くなりすぎると見えにくいんですけどまたチカチカチカと、うん、でも通常だとさ、はい、あのもう少し高い電圧必要なんだよねまあ2ボルトで 1.5 ボルトなんで、まあ、通常は、うんえー、と引かないんですけどここリードスイッチの回路で 光ると。まあ、今回も実験にはあんま関係ないので触れないんですけど今回あくまでまあハンドスピナーがね回ると、はい、点滅するとこのリードスイッチのね役割が分かればいいなと思います注意点とかなんか調整の仕方とかあまあ注意点はあんまりずっとオンにしておくと磁石とかが吹っ飛ぶかもしれないんであんまりおすすめはしないあと電磁石も熱くなるので、ね で、うん、あと工夫点はこのリードスイッチをね立たせるためにのペットボトルのキャップをねガムテープ使ってるのなこれねあ固定して、うん、さらにあのペットボトルのキャップへ立たせると、うん、あとこれ磁石はどうやってついてるんだっけこれさっきはグルーガンでやっぱりね、はい、端を止めてあって、うん、ちょっとテープとかだと緩いので、ねうん、しっかり止められるものを使ってますね、うん、あとこう失敗しやすいよくある例なんだけどこの電磁石ね はいはいはい、これ逆だと頭を使っちゃうとこっちですかそう鉄こっち鉄のほら引きがお影響が大きくなっちゃうからあで偏っちゃうんだよねだその影響をちょっと抑えるためにこっち側を、うんうん、先端ねてるって こ,、うん、こっち N になってるよね今 N になってますだからもし引き合うんだったらこっちが S で、うん、反発させるんだったら N, N, N ってこと、ね、こんな感じで、うん、はいよくわかりました